いいねいいねあんたセリカンの大英雄なんだろう俺はシャルル・マーユフランクの騎士だほうたまごアネゴの島嵐とはあいつらも大胆だなうーんシャルルさんと会話しているとどうもこのが仁義なき感じに引っ張られてしまうのですがキコはいえ手を抜くことはありません覚悟 ヤッホーアーサー王と戦えるなんてかっこよさの極致じゃねえかこれはまた軽薄いえ失礼気さくな王ですね<笑>ブリテンの王様から見りゃそうだろうさま文字通りフランクなんだよ俺んああなるほどフランク王国の王と気さくな意味のフランクを兼ねていたのですか すいません勘弁してくださいしょうもないジョークを真面目に説明されるとガッチでへこむからは自国の名前をジョークに使うなどもってのほかですよシャルル・マーニュどうやらあなたは英雄王や征服王とは違った形で問題があるようですねよろしい私が鍛えてみせますそれはハードですかソフトですか72時間で どんな聖杯戦争でも勝ち抜けるようその身を鍛えてみせましょうさあついてきなさいよしマスターとりあえず全力で逃げるぞ伝説のアーサー王の実力堪能させてもらったおかわりは勘弁してくれお腹いっぱい、はああ正直膝に来てるやばいなあマスター俺のサーバントとしての腕どうだ あ, あかっこいいかどうかという基準でなうお早いなさすが玉まもの姉御だうんいい加減、姉ア呼びはやめてくださいません私、ピッチピチのおいしいアニモですので王様、大丈夫かな何かあったら僕が守ってあげなくちゃあの通りだらしない王様だからね アストルフォのやつ俺を守る守るってうるせえんだよなかっこいいじゃねえかクソこりゃまたキンキラ豪華な王様だなさてかっこいいとこ見せられるかねあるじゃんずいぶんと卑屈なやつよ貴様も王を名乗るなら境地を見せてみるがいい雑ュお前が引き連れているのは うんそうかなるほどなこれで合点がいく夢夢その旅路を楽しむがいいおおすげえキンキラっぷり先輩の先輩のそのまた先輩つまり OB サーバントってやつだなたわけ俺は永遠に現役よこの曇り一つない美肌を見てわからぬか ししかさすがかっこよさの極致だなうんまあ「慢心を」って呼ばれる理由もよくわかるけどなるほどなああんたにとっちゃ世界の英雄全てが後輩で隠したかそりゃ慢心もするってもんだしなけりゃダメなんだなほうそのような霊気であってもマーニュということかそうだ 俺にとって英雄を名乗る者すべては後輩よ生まれついての頂に立つ者として貴様らが這い上がるのを待つしかない最後の王から最初の王へ心より敬福をできれば最後までその輝きであり続けてくれそれは多分俺の目指す道しるべになるだろうからな当然だ俺は何をせずとも輝く 貴様たちははムシのごとくその周囲を飛び回ればよいありがとうよ英雄王やっぱ半端なくかっこいいなあんたはっり返すな軽くなろうだがそれはそれとして貴様の気持ちも組んでやろう青いセイバーがいるところで繰り返すがよい つまり気になる女がいるタイミングで褒めろと言ってるんだなああ微妙かっこいい感じだそして引き際も鮮やかまず遠くで疲れを癒す三段と見ましたあの方カール大帝の後に倒してしまいません姉子がそこまで言うとはよっぽどの悪玉なんだな気持ちは分かいやわからないぜ付き合い浅いからまっ 長ししして欲しいタイプでもありませんしひとまずシャルルさんあいつに向けて塩をまいていらっしゃいなおお塩ってどこにあるのあれはまさか湖の騎士ランスロットか誰かに召喚され暴れ回っているという噂を聞いていたがランスロット卿なら相手にとって不足なしだむしろ俺の方が不足だろうな おモスー、俺になんか用かい何単に一人になりたかっただけさちょっとばかりクールかっこいいだろあんたがあのイスカンダル大王か威風堂々たる姿威圧感さすがのトップサーバントだぜおお会いたかったぞ気候がシャルル・マーニュだな共に広大なる大地を蹂躙した征服王同士 ヨガシーウを結するにふさわしい難敵よなあんたがイスカンダルアレキサンダー大王かいやあえてよかったこのメンツでは一番王様らしいもんなあんた<笑>おだてるでない貴様とて一度は王になった男だろうああまあちょっといろいろあってな少なくともサーヴァントとしては新人なんでいろいろと教えてもらいたい うーん何やら訳ありかよしならばと大王たるものに必要な資質とは何ぞやうーん王様らしくかっこよく生きるってことかな少なくとも俺が必要だったのはそんなものだそれは見てくれの話かそうでもありそうでもないさ かっこよさってのは生き様であり死に様だ王様になるなんて恵まれた人生ならそれにふさわしい生き方しねえとなかっこよさか我らや騎士王とも違うの貴様の主義はしかし覚えておくがいい異なる世界の王よ王たる者であれば配下を引きずり回すほどの野望を示すがいい それなくては誰も貴様のかっこよさに気づかぬからなそれなら安心してくれ俺は自分はともかく配下には恵まれている自信があるからな貴様も王ならば波動を歌い波動を示せその背中を守る進化のためにな<笑>波動ね俺としちゃみんな仲良くが理想系なんだけどなうん。 嵐というか竜巻というか存在するだけで周囲をか拌するような英雄よないやしかしかっこいいよすぎるまばゆいなあの生き方はそうだなおっと話を続けてくれ姉子ですから姉子はノーセンキュー大海賊フランシス・ドレイク あんたが見せてくれたかっこいい生き様の貫き方俺は忘れないぜここから見える機動生うすら寒いよな一人の傲慢さがにじみ出てるぜありゃああかっこ悪いもんだ噂には聞いていたぜまあなんというかご苦労さんなあんたはフランスを作ってくれた それについては礼を言わななきゃなサーバント同士の戦いで勝利する最高にカッコいいことだよなマスター負けるにしてもカッコいい負け方をしたいもんだそろそろけじめをつける時が迫ってきたなマスター俺のことは心配ないぜカッコよく決めるからなちゃんと見ていてくれよ うわっううやっちまったか決着つけようぜ大抵さんよふっ初戦は分割された伝説与途同一化せよ、シャルル恐れをなして逃げたどう言い訳しようともそれは真実だ違うか、シャルルああ、逃げた逃げた あの時の俺は生前含めても最高にカッコ悪かっただろうな幻想の聖騎士も虚構の救世主も必要ない終わらせようぜシャルル・マリュいいや救済こそが必要なのだカールあれが戦闘形態かこの森を呼んで正直カッコいいと思う俺がいる何 こちらも巨大な敵との戦いは慣れているお薬じゃないぞシャルル頼もしいじゃねえかローマ先輩決めるぜ一夜一時の幻といえどもここに我はくさみをうがつ伝説よよみがえれ我が剣に彼らの力を ーユーズオールドルウォーステメルアップ よし、最高にかっこいい結末だぜ現実に打ちのめされながら必死になって戦い続けた大抵あんたはいつだってかっこよかったんだよなあマスター俺たちかっこよかったよな槍を4本受けておまけに頭蓋を割られたのになんで返す刀で 1,000 人叩き切ってるのあの大司教 あの人俺より強くねといつも思ってた信仰心のたまものです信仰心すげえおなんだ姉子姉子じゃないっつうの先輩マスターを貸してくれねえかちょいと内緒話があってなうん要は戦いも終わり 当分は草者を独占して飲めやうダイヤの大宴会と行きたいのだがそんなに時間は取らせねえよよセラフ一カッコいいローマ皇帝うむ、ん、許すチャロい